はい、そして皆さん、ベルの左側にご注目ください。 でも芯があるはいお。女の子ですね。はい、そして皆さん、今の入り口のヤスリちゃんに注意をしてください。かっこよくのアリ決まりました。はい、それでは2頭揃いましたので、ここマウスがトドたち、オスの方がね。体が3倍ぐらい体が大きくなります。 さあ、そんな毛がライオンのたてがみのように見えることから英語ではセラシーライオン海のライオンとも呼ばれているんですねはい、ぜひそんな方も覚えて帰ってきてください。 そしてね、妹の徹子さんは、もうひも い, いって言われずに、もうしてしまうので、皆さん、今日いいお名前を思い浮かべました。あ いただきまして若にありがとうございますこの後も館内でどうぞごゆっくりとお過ごしくださいはい、じゃあこの後と JJ 君と徹子ちゃん少し練習をしてからお家ちに帰っていきたいと思いますはいね館内に行かれる方ですね JJ 君と徹子ちゃんの少し離れた位置からのご移動どうぞよろしくお願いします もうちょっとはっきり出した方がいいと思うもうちょっとはっきり出した方がいいなんでやねなんでやねんってくる帰っますはちゃめちゃだあふりでもう帰るんやったら<笑>ちょっと帰るよ いい、いは餌あげてい個。 スプールネプールあじゃあプールっったジジジジェェェェはは帰帰るーーいいい、か<笑>ジェジェろうか<笑>うよんん<笑>ジェジェりますトはってきます<笑>ジェジェ帰りますすごなな、これ変変わわもんよな<笑><笑>面白いぐらい変わってる。<笑> はいそのまま餌あげながら歩いてそのまま餌あげながらあっち歩いていい、ね、<笑>そうそうそう中だったら切って食べるか ら,、はい、たらいい一緒に帰るぐらいの感じでゃこっち側に回ってプールっていってプールー いいいい<笑>皆さんこのクラクダな練習付き合っていただいてありがとうございます。もう見ての通りでもセスコちゃんわがままなんですよ。もう久しぶりに家族からは、ね、甘えがされてめちゃくちゃわがままに育っております。基本的にねスタッフのゆるさ聞いてくれません。もわが道をいく性格ですね。じゃあそんなところが低いちもちょっとの良さを残しね。そんなところも持って帰っていただけたと思います。 もう一緒に帰るつもりでいつ帰るかわかんないですねもこの夕方ぐらいまでなっちゃうかもしれないんですが結構ちゃん帰ってくれるでしょうかそうそうそうはい、新店スタッフがもうケアを止まっているのでねそうそうもうね、皆さん覚えていただきまして、えー、はい、ここあの新で ス,、ねえーえーすスね、テアがどうやって上手くなるのかも見ていただけたらと思います<笑>あい、じゃあやっと帰ってくれましためちゃくちゃ長かったですね<笑> はい、大きい声で。はい、出迎えて。い、はい、ね。はよう。<笑>いいねー。はじ、い、め、ポンポンポンって上げたほうが、はいいよ。こから移動。はい、で細かいことはもういいから、はい、とにかく気分よく。はい ただね、徹子ちゃんがやってきてくれましたが、テストちゃんの次はお兄ちゃん、ジェジェんの登場です。 最、は、高、い、でしょうか。ガラス越しで見るよりね、意外と大きくないですか。さあ、そんなことたちお酒。 お, しえー、おめでとうごいすそれではご来館のお客様に続いては SC、うん、パラダイスのイベントメニューをご案内いたします、うん、さあこの後館内アシカ館ではアシカショーも始まります、うん、この後関内、ね、アシカではでアシカショーのお時間ですさ<笑>あぜひ皆様この後はアシカ館岩分席へとお越しください入ってます本日はご来館いただきまして、はい、誠にありがとうございますこ、はい、の後も館内でどうぞがゆっくりとお過ごしください